ですえー、久しぶりにコンサル系の動画を撮っていこうと思います。えっとですね、まあ、2020年明けましたけど、皆さんいかがですか、明けて3ヶ月経ちましたけど、いかがですかね。えっとね、もうそろそろ分かると思うんですけど、まあ、同じようにチロイの店舗を経営してたりだとか、整体院でね、まあ、いわゆるフェイスとフェイスですよね、えー、対面型でやる営業っていうものは、やっぱり回復はしません。 で市内ってどうなってるのかって言ったら、常に緊急事態宣言出ました、わーって感染者数が増えてたやつが減っていって、で、また落ち着いたと思ったら次のまオミクロン株で、その次でも今なんかいろいろ2種類ぐらい出てたりしますけれども、それまた出て、で、増えて。 落ちてと、まあ、感染者数が落ちてっていうのを延々繰り返すっていうのもこう2年やってるわけなんですね。でまあ2年やってるわけですけど、まあ、接骨院とかですねあのいわゆる整体院とかっていうのも結構私の周りでもゴリゴリ潰れ出してるということが起こってるんです。これリアル な, んですなんでこので2022年、まあ、3ヶ月経ちましたけど皆さんどうですかまだ同じことやってたらダメですよ。変えていかないといけない。どう変えていかないといけないのかっていったら経営の仕方のスタイルにイノベーションを起こすってことをやっていかないとやっぱこれ勝てないと私は思ってるんですね。 なので、今までフェイスとフェイスで人の体に触れてということが、非常にですね、この医療だったりとか、介護の分野の人たちというのは非常に厳しいようなシチュエーションというものがある私の知り合いのドクターがですね、話をしているのを聞くとですね、あとやっぱ3年続く、つまり5年。 トータルで5年間はこの状態変わらないわけですから、まあ、やっぱりですね、いくら内部留保が中小があると言ったとしても、借り入れしていると言ったとしても、もう2年経ったからそろそろ限界で、で諦め方の倒産が増えてるみたいな感じ、言われていってるわけなんですよね。なんで 私自身が提唱したいことは何なのかって言ったら、経営の仕方をやっぱイノベーションを起こさないといけないと思ってるわけなんです。まあ、要は、今までの形であれば皆さんね、対面になってですね、自分自身で、いわゆる大腰筋とか大臀筋とか筋膜リリースをしてね、結果を出してきたところから、もっと違う何かでですね、お客さんに対してまあ価値を与える、感じてもらって、どういうふうに変化を、えー、実感してもらう、で、それでまあ自分の治療院に通ってもらうっていう形、 しなないといけないとけ医療機関であればオンライン診療はすごいヒントになると思いますのでオンラインの中でも深くですね 医療相談などをできてですね、やっていかないといけない。でそして、まあ、医師系の発展ですよね、えー。相変わらずこっちの分野の産業はずっと伸び続けてますからあの、そちらに参入してですね、まあ、うちも参入してますけれども、えー、まあ、何かそういうふうな物販だったりだとか、えー、経営のスタイルを変えていくということをやらないと生き残れない。うん、いつまでたっても上がって下がって。まあ、まあ、この、なのかって言ったら、2022年のスタイルに適用できてないから、昔のやり方を力技でやろうとするけど、えー、まあまあ、 どんなに頑張ってね素晴らしい営業力があったとしても技術があったとしてもまあ結局はですねあのこのマーケットの変化にはどんなにすごい社長さんとかどんなにすごい整体師の先生とかね PT とかドクターの方であっても対応できないというのが。 現実なわけですねだからやらないといけないことは何なのかってっ自分自身を変えることです。自分自身の営業の仕方、商いの仕方やっぱ変えるということを決断して早くそれにコミットメントできた人が生き残ると思ってますで。うちもいろんなオンラインの事業をまた新たに今後、えー、まあ今月、来月、もともとオープンしてやっていこうと思ってるんですけれども、まあ、それでやっぱすごいポイントになってるのはやっぱりオンラインですね。オンラインを使ってどういうふうにお客さんにサービスを提供するのかっていう部分をやっぱり変えていってるということをやっててるので、えー、まあここの 部分ね、えー、やっぱり皆さんも考えていきながらやっててもらうべきだと思います。はい、なので治療家ってこうオンラインで集客するとかねなんかオンラインで何かやるってことがすごい疎いんですけれどもあのやっぱこうオンラインでウェブサイトを作るとか。 えー、何かねセールスレター書くとかっていうのができない方多いですけどそう言ってる場合ではなくなってるわけなのでオンラインで活動するスキルと z ズームとかこういうライブ配信とかで付加価値を提供していわゆる B2C のね顧客に付加価値を与えられるえようなものを作っていていただけたらいいんじゃないのかなと思ってますのでまあその辺はうちの。 まあ、富士商工コンサルティングの事業部で教えてたりとか取り組んでる分野なのでぜひ皆さん楽しみにしていただいて今後もあのコンテンツを拝見していただければと思っております。はい、ではあ、そういう形なのでぜひとも参考にしていただいてですね2022年イノベーションを起こさないともうそろそろ体力が切れて、まあ、落ちる時代時期にもなってきてますので えー、何か行動を早めにとって、皆さん自身のケー ス, スタイルを変更してください。以上、コンサル、ユ事シ事務所の、えー、台東の藤井でした。えっと、面白かった方は、いいね、チャンネル登録お願いします。y o u t のリンクに、えー、載せてるんで、えー、なんか治療テクニックとかよろしいと参考してください。以上です。